大家好我是武甲谢谢大家今天也来看我的影片那今天这一支影片还蛮特别的这一支影片呢是有观众他私讯我说他想要看的影片就是日本的无印良品的影片那位观众跟我说呢他在台湾非常非常的喜欢逛无印良品所以他就非常好奇他日本女生实际上也喜欢无印良品吗还有日本人实际上都在日本无印良品买什么东西那我自己看这个私讯之后呢也觉得哎这个主题真的蛮有趣的可以拍一下所以这一次呢我找了两位我身边非常非常喜欢无印良品的两位日本人是 飞卡嗓还有马三林昌来跟我一起拍这个影片我自己也很期待很好奇不知道他们会介绍什么产品给大家嗨大家我现在已经进到无印良品里面了那因为他们两个人会迟到那我就简单跟大家讲一下他们这六层楼有什么首先地下一楼呢是无印良品的食堂一楼呢主要是卖食品还有面包还有茶那二楼呢是以衣服为主女装跟男装都有其实他们都有写中文啦那三楼是袜子内衣还有跟健康美容的小物 還有文具办公用品还有旅行用品那他们四楼有的东西非常的丰富有厨房用品还有扫除用品拖鞋毛巾还有童装还有设计工坊这应该是一些无印良品他们自己可以定做的东西之前我有跟妈妈来做过然后是五楼那五楼呢就比较是一些居家用品例如卧室的收纳客厅跟餐厅应该也是有一些家具还有家电那六楼开始呢就是无印良品的饭店还有沙龙 很夸张哎什么都有大家我看到这个要疯掉了这个是每天都会换的便当还有提供个日历每天都不一样 在这附近上班的上班族的话每天都可以来买而且一个只要日币七百五十日元超便宜那大家看这是今天的便当主菜是锡金烧調味的猪肉超赞的然后又有很多小菜那便当上面还有卖蛋糕例如巧克力蛋糕还有抹茶蛋糕还有汽池蛋糕大家看这样的 size 一个只要三百五十日币吃完午餐吃一个甜点刚刚好然后下面还有非常多种类的饮料所以大家就可以买个便当来搭配个饮料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 谢谢 Surfshop VPN 赞助这支影片大家住在台湾想看日本美国的影集却看不到吗其实我和文当住在日本也会遇到一样的问题有想看的影集想逛的网站但是人在日本就全部都看不到但是不用担心只要有 Surfshop VPN 就可以把你的 IP 定位在不同的国家可以造访有区域限制的网站也可以看你想看的任何东西而且 Surfshop VPN 有严格加密政策可以保护隱私安心使用哦。 另外账号是没有限制数量的只要有一个订阅账号就可以在电脑手机平板等多个装置无线同时使用哦现在只要点资讯栏连接注册就可以享有一期折的优惠还有三个月的额外使用期限赶快去资讯栏下载吧那再次感谢 s u r f s h a r k v p n 赞助这支影片的播出好他们两个来了欢迎麻沙弥生我下しぶりです お久しぶりです。あのー、遅れてしまって大変申し訳ない。大丈夫です。<笑>はい、まさみさんの今日のコーデを紹介してください。すべてランデブーで収めております。はい、動きやすく。下はちょっとスニーカーなんですけど、上はちょっとペンギンな感じででこちらはですね。超お気に入り。 パソコンとか、ね、いろいろ入れられるたくさんポケットがあるので今日の撮影にはぴったりだと思ってこちらにいたしましたでマサミって入ってるのすごいからね間違いオーダーミスオーダーダミス本当はこの半分のサイズで来るはずだったのにちょっと大きいサイズで来てしまってこんな感じです次セいがさんでーす皆さんお待たせしました<笑>大丈夫ですみんな入り<笑><笑>本日私もランデブで来ました AW ですがまだちょっと暑いので こんな感じですかごい私も今日はプチバケットバッグ持ってきましたバッグブラウンですね台湾の皆様もシーサイト見てみてくださいはい今日はランデーブル商品呢全部在台湾官网都可以ま到よ有機趣的话呢大家都可以体台湾官网購買しようもせさん真可愛い シ, ェシェ 不客气<笑><笑>现在呢我们来到的是无印良品的食堂来吃午餐我们三个有点一样的定食我点的豆丁克萨都是黑豆茶因为萨卡嗓说很汤他们等一下再喝我们全部点的都是黑醋鸡肉定食看起来超好吃超好吃刚才萨卡嗓跟我说呢他们无印良品的食堂就像是比较高级版的定食 もうルーさんはその猫ちゃんがついてる方を使いください、はい、こちらは私がついたクッキーを用意いたしましたこちらは無印ではございません<笑> 我现在跟大家介绍一下我的购入品最初は歯磨き生徒です あとは歯医者行くので、うん、こういうのはこれから使うかなと思って入りました。こうい、ん、う転、ん、送ボックスなんかそういうのあるんですよね。あるあるあれ、はい、前台湾でめちゃくちゃ流行ってます、はい。あ、日本でも流行ってよ。日本でもね、木工生すんのえ、そすごの木工生すん次、私のはこれです。これは文壇にあげる予定です。優しい。優しい。最近はリモートが多くて、で文壇はペンも入れるやつが欲しくて、でこれが携帯をここに置けてペンとかね。あと次は、 アルなムですこれも見てあのもうすぐ買いたいなと思って買いましたこれ昔はジャニーズの写真とかいっぱい入れてたそうそう<笑>今は全部売ってたじゃないですか、うんうんうん、でそれでやっぱり本当の写真としても残したいの で, でこれからこういうの買ってちゃんと写真で印刷して入れようかなと思素敵いっぱい買ったんですが本心の4つ紹介いたします<笑>まず絶対 けこれはですね私小さい時あのおじいちゃんといつもこれ食べてた思い出があるんです。確かにトウモロコシを爆発させてそこに甘い蜂蜜とかあの砂糖とかこうつけてるやつで本当に美味しい無印の何がいいかっていうと全部均等に甘いあ確かにそうなんかこれあっちょっと外れみたいな とかなくて全部が美味しいっていうのが無印のこちらつかけコーンでございます<笑>私いつも大きめ買うんですけど99円の小さめもあるのでお試しサイズもございます、えー、<笑>もうこれ作ってる人じゃんホンこれ絶対いつも買うからマストバイじゃあ次、ね ちょっと大きめポーチでございますこんな感じで結構入るポーチになってまして来週沖縄に行くので化粧品をこの中に全部詰めて、ね、サイズいっいあったんだよね私違うサイズ買いましたそう1個下のやつ買って私はこちらちょっと大きめのポーチを買いましたはいいいじゃないですかあと2つ全部収儀袋 日本の結婚式ではこの中にね、ご祝儀を入れて参加するっていうのがありまして、あの友達の結婚式が10月にあるので、それで買ったんですけど、無印にさ、こういうのあるのって知らなくて、そして最後にですね、銀座の無印良品に行ったんですけど、私、本当に無印大好きすぎて、いろんな店舗に行ってるわけよ。で、びっくりしたのが、<笑><笑>お野菜売ってたの、びっくり。 大きめななめこでかいってんそれも味噌汁に入れたらもうああそう奈良県産でございますそしてこれ有機パクチー千葉県産、うん、イタリアンパプリカでかいってん<笑>さっき店回ってる時にあさみさんがもう本当無ムチビシド品いっぱい買ってて、はい、本当にいっぱいいますセカさんが買ってたパジャマあ、はいはいはい、そうパジャマともうこれは揺るがない東京に来てからずっと使ってるのが布団のカバー あ確かに買ってたねうそうもうねオーガニックコットンだししかもお買い求めしやすいしあと家のデザインを崩さないっていうのが、うんうん、無印良品のもう私、うん、無印良品の人ですかね。見落とされた<笑>、ね、本当にテレビの台もそうだしあとあそうな ん, うな ん, なんかね家具もね無印で最初添えてたぐらい本当に好きな ブランドでございますシンプルだかねなるほどですねはい、ありがとうございま す, い, ますいっぱい喋っちゃったそういったと思います<笑>次はセイザさんです言っちゃいますよ言っちゃって す, すごい買ったんですけれども皆さんに紹介するのはまとめましたはいじゃあまずまさみさんが言ってたパジャマンまさみさんは自分のサイズより大きめがいいって言ってたから私は S 買おうとしたんですけど S を買ってみた洗えば洗うほどあの体にまず馴染んでくれる 着れば着るほどなんか柔らかくなっていくそして汗とかもベタベタにならないで夜も夜中も快適に過ごせるモシュシュドギのあ、モシュ食べついてなくてさここにプリントされてるそうそうもうこことかさ痒くなっちゃうしないんだんんあっほんとだ、ね、すごいご、ね、すごい次は本当におすすめのものもうリピ買いしてますコットンせいさっすぐ通ったんですよ一番最初 もうこれを今日は買うぞって思いながら来たそしておまけにこちらの今回初めて買ってみましたカットの大きさがこっちは大きいんですけどこっちはコンパクトなこんぐらいのサイズでこれはクレンジングの時に使おうかなって思っててこっちはあのパックにもできちゃうんですよ化粧水を自分のやつ染み込ませてこのコットすごい優秀で破けれんの何層にもなってて そのの秘訣は、はそそそれれっってててことですかそことですすすすかなんかかかかな何分分くくらいいいパパック<笑>パックックしまま意意外あやりりぎたさ、うん、枚ちょっとお金かかっちょ、うんも化粧を、それだけ。 ぜひ皆さんやってみてくださいこれジップロックなあっいや確かに考えられてベストセラーなんだと思うんですよこれい次いっちゃいますよはい、はい、こちらじゃんこれ使ってますよ私もえい、ー、さすがめっちゃいいよこれこれは旅行中とか出張中に使える洗面用具を入れるポーチです<音楽> でこっちは社長にいい、ね、あの買いましたで私はこっちのグレーですかね、はい、違う色の方を買ったんですけどずっと気になってたのこれマジで使いやすいか無印いったらよくこれ展示されてる印象だったんだけど買ったことなくて、まあ、今回ちょっとパリにまた行くので、はい、その時に社長と仲良く使いたいと思いますちょっと似ているものつながりでねまだあるのはいあさみさんと違うサイズのポーチ そうこれとねうもう悩んだもんねで私このサイズも持ってるやっぱこのポーチすごいあのメイクさんとかも使うほどいっぱいサイズあるので私みたいにお家に置く用と持ち運び用とかで開けるのもいいかもしれない確かにあとね番外編はい私の紹介は以上になるんですけれども、はい、使っているもので本当にいいやつを紹介したいと思いま す, とういますまもうすてすぎる本当にこれネガネケースなんだけど無印で買ったんだけどすっごい使える見やすいねまず<笑> な<笑>ので皆さんおすすめです他にね小物ケース今回買ったんですけどでそれであのセイカさんの YouTube でバップしてますのであうぜひあげてくださいます続きをぜひあ私も YouTube 再開しますのでまさみさんの YouTube 動画もあのすごい可愛い動画いてありがとうもう編集が大変だね頑張りますはい<笑>今日はですね 然找把他们俩一起拍。那如果大家還有想要看什么类型的影片的话呢都歡迎在下面留言跟我们讲。如果有机会的话我就拍出來给大家看。那谢谢大家來看今天這支影片。我们下次影片再见拜拜。拜拜。好厉害明天。Bye bye bye bye bye bye.